ハボダムっていうかねそんな感じですね美しい林道丸山線なるほどねそれではですね次がですねまたねすぐ近く 1.4 キロしかないんですぐ近くなんですけれど 五家堂っていうねところなんですよねお寺って書かないんで、寺ってねついてないのよ五家堂国語の語に歌っていう字にどうねちょっとそこもねどんな感じだかねちょっと気になりますね早速ね行ってみたいと思いますいやなんか古いね建物がたくさんあります ね, ね蔵があるお家いいなぁいやもうついちゃいますねこれね 札がね、案内板案内札パート出てくるんでね、ちょっとね、よく見てないと、ここかなここかなえー、でもここ曲がれってなってるから、一応行ってみようか、こっちか、こっちですな、いやー、また普通の住宅街というかね、集落というかね。 そんなところを入ってきますねいやここだなもうここだぞどこだどこだもうここだぞここだぞどこだどこだこれかあらまた立派ななるほどなるほどここがここが本堂というか五花堂で 農経所は他にあるんですねなるほどねちょっとじゃあここで参拝していきましょう こちらでございます。超高地っていうのかな。のどかですね。ゆっくりとした時間が流れてますね。こちらですね。札所五番の五花堂というところのですね。御朱印をこっちのですね。超高地って読むと思うんですけどもね。 こちらでいただきまして、えー、6番、えー、迎えたいと思います6番はちょっと難しい感じなんですけど牧雲寺と読むらしいですね牧雲寺ここから3キロ約3キロなので、えー、サクッと行ってまいたいと思います御朱印めちゃくちゃかっこよかったです男らしいね太い字でかっこよかったな 歩っていてく人はここからね40分とかだよねさあさあでもバイクだと楽だと思われたらそんなことないですよ結構大変です寒いしねメット脱いだ り, り, り来たり脱いだり来たりここですねここがさっきの五家道ですねもう普通の住宅街ねもうね普通のねこちらを左でしょうかはい左ですね はいすぐ左すぐ左ここ左看板出てないけどあ出てるなよしいや車道って向こうって書いてあったなまあいいや行こうとりあえず行こう案内看板とはちょっと違うけれどうんあ武甲山正面が武甲山ですね ちょっと雪が積もっている武甲山、これがね、石灰石をね、掘り出している山なんですよね、いやー、結構、登っていくっぽい感じですよ、さあ、どんな道が私を待ち構えているのでしょうか、そしてどんなお寺さんが私を待ち構えているんでしょうか、楽しみだな、うわ、見て、見て、見て、これ、これ、これ、これが武甲山よ。 ちょっとね画面じゃ分かりづらいと思うんだけど石灰石を、ね、掘り出しててなんかね階段みたいになっちゃってるのを、ね、全部掘り出してるからねこの道は林道ですという看板がございますこの道はいつか来た道来たことございません林道ですと書いてありますね まあ、スピードはね30キロとかねそのくらいしか出せませんよっていうことだと思いますけどもね温泉があるようですね温泉が「入浴できます」って書いてあったなこれか丸山高専旅館うん入浴できますだってへえいやいやい や, いや山ですよこれはなかなかのなかなかの山ですよ そりゃ林道ですってて書かれれるるよねおーおっっと崩れてるぞおいおー林道っぽくなってきたよこれじゃないとねやっぱねクロスカブはねあでも林道ですけどねまだね道幅もあってね勾配もそれほどではなくてね走りやすい林道ですねなんか古めかしいね石垣うん ね、こ, うこれもう人工物だもんねこの石垣ねなんかあったんでしょうかねもともと何かがねただ崩れないようにこうしているだけなのかお橋がわあーなんとなく滝みたいなのあるぞ砂防ダムっていうかねそんな感じですね美しい林道丸山線なるほどね やべえぞ雪が、雪が路肩にそんな寒くないからね平気だとは思いますけどおーいやー一気に、一気に林道的な感じになりましたよ上がるね、気分がこれ、株はこうじゃないとね、これこそね、株ベンチャーですよ、株ベンチャー、株ベンチャー、アドベンチャーですからね。なんかこれ 変な道案内してるぞ。これ2キロとこじゃ行かねえじゃんな。多分これ変な道案内されてますね。でも楽しいからいいや。<笑>それこそ株ベンチャーでございます。多分こんなとこ走んなくても行けんだろうな。楽しいからいいじゃない。いいじゃない。怪しい匂いがしますよ。いやーははこれちょっと雪降っちゃったりとかしたらもう絶対来れないってこところだね。あら、トレッキングの人がいますよ。こんにちは。 ここんなとこに家があるすげえなこれ楽しいなあでもあれですね秩父札所はですね一か所一か所が近いのでなんか車輪子とかの方が楽しいかもしんないなそれかねこうメット取ったり外したりメット取ったり外したりとかっていうのが夏とかの方が楽かな冬だとさ厚着だからさ またさこ取ってネ、ね、ックウォーマーがどうのとかね、ねないろいろやらなきゃいけないから、夏とかのほうが楽かもな、バイクだと、すぐ次のほう着いちゃうからね、これ、今、変なところ案内されてるけどね、通常だったらね、2、3分で着く、2、3分でもないか、3キロぐらいって書いてあったからね、5分、10分、15分ぐらいで着くところなんでしょうけど、ちょっと変なところ、ご案内されてますけどね、さすがのグーグル先生に。 <笑>でもね、グーグル先生あってこそのね、株ベンチャーですから、うー、気持ちいい、まあ、しかし、なんでこんな道、ご案内したんでしょうね、不思議でしょうがないですね、いいんですよ、僕としてはもうウェルカムなんでね、うん、いいですね。 深い山にですね響き渡るクロスカブのエクゾーストノースト何<笑><笑>楽しいなバイクってお景色いいとこに来たんじゃないですか導かれるようにねあらちょっと雪がね下にあったりとかしてなんかいい感じじゃございませんか 民家もありつつあらちょっと雪化粧されておりますわよ雪化粧っていうわけじゃねなんか今民宿みたいなあったなうわうわうわうわうわうわあらガードレールがどういうことだこりゃどういうことだいやーちょっと雪がありますぜ、ね いやー雪があるとドキドキするあ<笑>雪があれこれ何どこどこ右方向右方向でございますかえちょっと待ってこれ凍結してないよねただ濡れてるだけ大丈夫なのか 怖まあまあまあこの気温だからねマイナスじゃねいか大丈夫と思うんだけど怖えな路面が光ってるとこりゃ怖えよああ怖かったああ怖かったよ社長さんなんでこんな道通ったんだろうなグーグル先生だって2キロで着くって書いてあったのに1 0キロってなつだよ表示が。 おかしいっしょちょっとああちょっと林道を出してきましたね左方向はいかしこまりましたいやこれなかなかのね勾配なんですよ実はこれなかなかの勾配ですよよっしゃーいやすごいなこういうところに住んでる人の生命力はザ不便だもんね買い出しとかもね果樹園ですねこれね 何を作ってるんだろうなおっとまたまた林道の様子をですねしてきましたねこれどっちをどっちをここでいいのこれいいのかいいやー山じゃ ん, こ ん, こ, ん、えー、こんなとこに迷い込んでくるこんなとこに迷い込んでくる普通グーグル先生頼むよ2キロで行くんだぜ露天風呂 ええー、露天風呂あるのこんなとこに。いいねぇ。地滑り危険箇所。マジかえ。うん、やっぱり農業をね、農家のおうちですね。皆、ほんとだ、イチゴ狩りって書いてある。こちらを左でございます。左でございます。ほうほうほうほう、なるほど。地滑り。 滑り危険箇所ってなんとなく分かる気がするないやーなかなか勾配ですよこれまたなかなか勾配来てますよおなんか書いてあるぞありがとうございましたまたのお越しをサンキュ級と書いてありますこちらを右でございますあらこれ 朝寄ったところじゃん道の駅だって右の道のあれ道の駅芦学坊んでやねんなんでここ出てきたんだこれあと何キロあと4キロ不思議だなこれさあ気持ちいい道を走っておりますよなんか山を越えて一周したんだろうな Google 先生のおかげで<笑>なんでやねんな本当に いやー電車のね、橋脚なんだけどなんかすごいね今ねちなみにグリップヒーター等はつけておりませんそんな寒くないのよね下書8番があったなじゃないのよ私は6番なのよ行きたいのは私は8番8番じゃないのよ6番なのよお6番出てきましたねここを曲がっていくると僕うんじがあります 小学生が帰ってくる時間になっちゃったなぁ今日約束してるからなもうそろそろ帰んなきゃかなぁ直進 500m んか看板がちっちゃいんだよなみんな見逃しちゃうんだよね google 先生の言うことを聞くと林道発走されちゃうしさ難しいですな 300m ごくうんじさあどんな感じだどっちだどっちだこっちか あと200メートルどんな感じなんだ楽しみだなどんな感じで来る奥雲寺こっちか通り過ぎてしまったぞこっちかこっちかこれかよし行くぜいやなかなかの急坂だよこれ 車中車場があるのかしらありますねよし到着いやーまさか林道を通ると思わなかったな それではではすねねこちらです、ね、すごく素朴な、ね、感じのお寺さんでした、札書6番、です、ね、牧雲寺というところですね、札書6番、牧雲寺、こちらね、住職さんがめちゃくちゃね、いい方でお話ししてくれてね、ありがたいです、そして次が、宝丁寺というところですね、なかなかの坂なんですよ、これが。 わずか6 5 0ル。よっしょ、いや、ここに住んでる人、大変だな、これ、全部坂だもんね、菊君、横瀬町っていうところなんですけど、横瀬じゃないんだね、横瀬なんだね、初めて知った、どっちが正しいのかなと思ってたけど、間違いなくひらがなで瀬って書いてあったから、横瀬町なんでしょうね。いやもう着きますよこれ 早いな。どこだあ、ここか。あそこの旗が立てるとくかな。うん、ここですね。ここです。どうやって行くんだろう。駐車場がどこにあるんだろう。上だったのかな、入口が。上に駐車場がありそうな。 どっかから入ってくるんだろうかここだ二所7番クール宅急便などだこっちからだ包丁寺ここが入り口あクール宅急便と一緒に行く二所7番を包丁寺なるほどねこういう空気感でしたかまるっきり住宅街の中なるほどよしきた到着 これではではすね秩父札書7番の宝丁寺というところですねこちらでご試飲をいただきましてもうね時間がね15時50 分, 50分、51、え、分、ー、今の時期は、ね、16時までなんで次の8番のなんだっけ名前ちょっと忘れた8番はね、えー、すぐ近くなんですけどもう結構時間ギリギリなんで今日はここで諦めて 入りましょうとりあえず一旦は終了しますねはい正面に武甲山が見えます札書7番のね「宝条寺」の後は8番の「清禅寺」かなっていうところなんですけれどもね本当はまあもうここがそうなんですけどね で も, もう時間なんで、今日はちょっともうスルーして、そして、ですね次回またゆっくり行きたいと思います、そんなね、焦ってないんですけど、けどお寺さんとお寺さんがね、もうね本当、数キロしか離れてないので、ねだから、なんか結構慌ただしいのよね、ネットね、脱いだり来たり、脱いだり来たりって結構大変じゃん、特にこの時期は。 なんでね、ね。結構忙しいよ、ね、最後のね、ぼくうんじの住職さんはめちゃめちゃいい方で、本当ね、なんか帰りに、給付で帰るのなんて言われて、そうですなんて言ったら、トラック多いから気をつけんだよなんて言ってね、声かけてくれて、温かいなーって思いましたね、最近どうなんですか、たくさん人来るんですかって言ったら、やっぱりすごい少ないって言ってましたね。 まあ、コロナで、まあ、みんな自 粛, 自粛してるんだと思うけどすごく少ないねっていう寂しそうな、ね、顔をされてましたなので、ね、ソーシャルディスタンスそれから除菌ですねその辺に気をつけて皆さんもぜひ、ね、密にならないように言ってあげてくださいとりあえず、ね、今日はこの辺で動画を締めたいと思いますまさチャンネルはですね この動画だけではなくてですねたくさんですね皆様のためになるような動画がありますそのね動画の他の動画の見方それからチャンネル登録のやり方ですねこちらのお知らせ動画がありますのでこちらを見てから動画の方をぜひ締めてくださいそれではまだチャンネルご視聴ありがとうございましたそれではさようなら。